この世界で魔術師として選ばれし者には魔力属性が与えられるその属性は火土風水の四つに分けられるこれらすべての属性を持つものをクワッドマジシャンそしてどの属性にも適さない力の持ち主をユニークマジシャンと呼ぶ異世界チープマジシャ ン, オンリー